また踊り子盛り上がりますか、えー、それでは参りましょう2曲目とどろけないね。参りますようわ踊り子あ、ちなみにねお客さんこっちの踊り子もいいんですけど向こうのね畑さんもいろいろ共演してくれてますねあっちの旗もぜひ注目してもらえれば幸いですそれでは参りましょう 5人全力で皆さん盛り上げていきましょうお知よろしくおししますよろく願いいは、は 隣にとなりすぎたのおじさたちの大さたちの共演演で参りましょう。一緒に みんな盛り上がっていきましょう <笑>はい、踊りこれで、ね、やっと踊ることな今ウォーミングアップだからね。<笑>はいはいじゃ